バイト先でおかしいなと思ったり悩んでいることはありませんかそんな時は労働法が強い味方になってくれますさあコントで楽しく労働法を学びましょうお疲れ様ですあ、お疲れ山口君。いい加減覚えてください竹政ですよあそっかそっかごめんごめん竹政くんってさ 学校の授業で確か月曜と水曜はうちのシフト入れないんだっけそういうとこは覚えてるんですねまあそうですよ来週の日曜日なんだけどさシフト入ってもらっていいかな来週の日曜ですかあーすいませんその日はシフト表に自分の名前なかったんでもう予定入れちゃってますねオッケーじゃあ18時からラストまででお願いね人の話聞いてましたいや予定があってシフトに入れないんですって予定って何よそんなこと聞いて何になるんですか砂遊び幼稚園時間 いや何が楽しくて休日丸々一日潰して砂おそびなんかするんですか丸ルボスさんもそんな口聞くようになって竹正ですってもう今わざと名前は違うとしたでしょうあわ分かった予定っていうのはさてはさてはうちのシフトのことだね違いますよだから予定があってシフトに入れないですってもう意味わかんないですよ大体なんでそんな日曜日にシフト入れたがるんですか竹正くんってさうちのバイト始めてから1ヶ月近くたつよねそうですねみんなには言わないでほしいんだけど 仕事頑張ってるみんなを今度遊園地にでも連れてってあげようかなーなんて思っててさえー、本当ですかってことで日曜日はお店型寄せになっちゃうんだいつもみたいにバイトリーダーの後藤くんとか僕行くとかいないけど頑張ってねああのー、そのいつもお仕事頑張っているっていうそのアルバイトは僕は入ってないってことなんですか<笑>もう店長とんでもない理由で僕に仕事押しつけようとしませんかこちらこそありがとう俺なんか言ってないですよ とにかく日曜日はダメなんですよ彼女とデートがあるんです彼女の誕生日なんでレストラン予約しちゃってるんですよ竹正くん彼女いたいましたよ言ってませんでしたっけ竹正くんに彼女なんて絶対必ずナルこの人材ないと思ってたわ失礼すぎますよもう感情こもりすぎですってじゃあ幸せ者の竹正くんには月曜も水曜もシフト行ってもらおうかなとんでもないひがみ もう店長職権乱用ですよついでに彼女とも別れよシフト関係ないしもうとうとう個人的な嫌がらせですかまあ指定されたシフトには絶対入ってね入ってもらわないと解雇だから解雇いやいくらなんでも冗談が過ぎますよいやいや本気だよ竹正君確かこの採用面接の時にできるだけシフトは入れますって言ってねはいできるだけってことは拡大解釈するといつでもってことだからむちゃくちゃな解釈ですよとにかく次来る時までに日曜日にシフト入るかお店やめるか決めといてね はいじゃあ今日はお疲れとっても仲良しの妻が家で僕の帰りを待ってるんだじゃあねお疲れ様です妻なんて絶対嘘だろでもなバイト辞めるわけにもいかないしどうしよう竹く君大変ですねしかしここが竹く君の正念場ですアルバイトでも労働契約を結んでいるということをまず知っておいてほしいと思います ですからシフトが入るる場合はあらかじめ決まっているところに入ることが普通ですところがアルバイト先によってはプライベートの予定があるところなのにシフトを入れてきたり他の予定があるところにシフトに入ってくれないかと頼んでくる場合がありますこうした場合どのように対もしぶしぶでもそれを受け入れてしまうとそれは同意となってしまって法律的には契約になってしまいます。 契約となってしまったからにはそのしぶしぶでも入るといったシフトに入らないといけませんでもそこにデートの予定や学校での予定などがある場合シフトに入ってしまっては困ることになりますですからその場合はしっかりとと断ることが大事です。もし断った時に解雇など不利益なことを示して脅してくるようなことがあってもこういったことは許されません勇気を持って断ることが大事です 東京都労働相談情報センターでは、電話相談専用ダイヤル東京都労働百当番を設置していますので、働くことに関してわからないことや、おかしいなと感じたことがあれば、お気軽にご相談ください。電話は、0570-00-6110 です。また、来所相談も受け付けています。相談は無料です。お待ちしています。